船客が現れたらしい俺が片付けたいのは山々なんだがあいにく手が離せなくてなすまないが頼れるのはお前だけなんだ、はあったしょうがねえな頼んだぞあ ノクトー、誰から電話ああ？珍しいな、知り合いか？そ う, いうんじゃねえし。なるほど。ラースからか。仕方ない。食材の調達もある。ここは俺が行く。なんで？お前が行くと時間がかかるからな。な、え、何？どこ行くの？だいたい予想はついたぜ。なら俺に任すと。ああ、何それ？絶対面白いやつでしょう。 <笑>俺がそこを終わらせてくるかんねで、どこで何すんのいや、だから俺が行くっつうのじゃあなあおっドクィス・オスス・カイロン。ひり行くか。 スキホーダやってんじゃねえぞ スー、終わったぜ。助かった。こちらも片付いたところだ。例の場所でち合お茶を。ああ、じゃあ待ってるわ。やっぱこの釣りは最高だな。おっ、あか。嘘<笑>。すまない。